救世主様はいつか自分の使命を全うされることでしょうその日が来た時どうかあなたと敵対することがありませんように聖戦を宣布します暗息は許しません<笑><笑>懺悔してくださ い, いおしまいです 無意味な真似をべて処断せよ苦しみの果てが来たるおしまいですいや苦しみの果てが来たる私の義務はまだ。 おどけたように振る舞って本性を隠す必要はありません。あなたの洞察力はすでに見抜いています。復活の杖は摂理に逆らう力。むやみに触るのは立法に反します、賢者よ。